はい、えー、骨盤調整コアヨガトレーナーの村井由紀子です。えっ、ー、と今日はですね、えっ、ー、と胸を開く。やっぱり胸の前の筋肉を柔らかくして肩甲骨をほぐす。えー、ととっととてもいいね簡単なストレッチをご紹介したいと思います。ね家の中にいるとねどうしてもね胸がこう縮まって肩が中に入ってきちゃうのでなるべくここを開くポーズをするようにしていきましょう。 はい、そしたら、えー、とお家でね、こうやって正座になりますね。で正座はょっと膝とか痛くてきつい方はあぐらいで全く構いません。はい、そしたら両手を前に組んで息を大きく吸って吐きながら背中と腰丸くして手を前にぐーっと引っ張って自分で自分のおへそを眺めていきましょう肩下げますね肩下げてなるべく腰で C の字英語の C の字作るような感じぐーっと引っ張り合って肩甲骨が左右に開いていくのを眺めていきましょう。 はい、そしたら、両手をと離して、後ろで組みます。骨盤立てますね。骨盤立てたら、手のひら合わせられれば、しっかり合わせられれば合わせていきましょう。合わせない方そのままで結構です。吐きながら、ぐーっと、拳斜め下、視線斜め上、胸も斜め上です。肩甲骨ぐーっと背骨に寄せていきましょう。大きい、気持ちよくはずって、胸に呼吸入れます。はい、そしたらもう一回、吐いて、両手組んで、 骨盤倒しておへそを眺めて、腰で C. の字作って。手前にぐーっと引っ張って、肩甲骨左右に開いていきますね。はい、もう一回、骨盤立てて両手後ろです。吐きながら斜め下、ぐーっと引っ張って胸斜め上。気持ちよく胸に呼吸入れましょう。で、吐いて、この後ろの拳。離せられれば、離せられるところまで。 肩甲骨をもうちょっとぐっと背骨に寄せてで気持ちいい呼吸を胸に入れていきますねはいもう一回だけいきましょう両手組んで前腰丸くしておへそ眺めて肩下げて肩甲骨開いていきますはい吸いながら骨盤立てて両手後ろです吐きながら斜め下ぐっと引っ張って胸斜め上吸って はい、拳をお尻からちょっと離してそこで胸に呼吸を入れていきます胸をしっかり膨らまして吐いて肩甲骨が緩んで背骨に近づいていくそんなイメージですはいそれでは手を離していきましょう、ね、これだけでもね胸がすごく広くなりますねぜひ試してみてください もしこんな、ね、簡単な応じる で, できる、えっと、ストレッチとかエクササイズをご紹介しているのでご興味ある方は是非、えー、チャンネル登録してみてください。